先生おマさんマいでマジでマジでマジでマジでマジ でみすびちゃんメ寝ルる方まできました皆様さみすびちゃんとのおまなげのおやつお付き合いどうもありがとうございます<笑>さあそれではみさんとのか<笑>なかになで酔って た, てたどうし た, 見, た<笑>見に行った あっスラシュ危ない。<笑> こっちちらっと見たい。あ、まだやってるから。はいはいはいはいはいはい。はい。監督どうですか。<笑>監督監督素足が気になってます。仕方がない。 かわいいお写真たくさん撮っていてあげてくださいねじゃあ今日はハニーちゃんのお名前の由来を覚えて書いてもらいましょう<笑>ハニーちゃんケープペンギンという種類のペンギンでお誕生日がなんと8月21日なんですなのでハニ ー, ーという名前がつきましたちなみにハニーちゃんのお姉さんのペンギンさんは 9月9日生まれでお名前をクックちゃんでも私ずっと抱っこできてるからさあ、抱っこできるんやと思って抱っこは全然抱っ焼酎はいいの三回スイッチ貼れたかな う, ん、そうあそうですね、はいはいはいはい、なんか超出る前 も, もううーあーそうそうこのモードに持っていっといたらめっちゃいいから、うん、はい 何ニ頑張るかってや っ, ついかかてって<笑>といたらハニーク頑張るかってやといたらやるやるってなるんで、ね、なってそんな こ, こからダッシュしてお調子もちゃうなぁ、えー、や, やめて結構先にダッシュしてこうていう感じでまっといたらハニーがこう胸に飛び込んでくる感じになるからわかしワーってっていっていってい走れおいでって感じでまっといて最後ハグすると結構いい そうそうそうそう切れるか、切れるか、また切れるか。キレ プ、はいねえール入った時だけ後ろ髪後ろ髪なれて。はい